このバット好きやわ何見て俺の方がちょっと小学生みたいなバット俺の方がかっこいいしお前あれだろ兄貴あのフォートナイトとかゲー ゲ, ゲーミング製品とか使うやつだ<笑>俺がもらう俺がもらう俺がもらう俺がもら う, 俺, もらうぞ俺 の, 俺のいやこれ俺のはいバリアー<笑>私の あれ敵がどこまでなら行っていいんだろうどこならマ ッ, プマップ内で判定入ってんのか分かんないんだよなここダメだってマップだってまずい !0.0.9 だとアウトナイスアウトナイスアウトナイスアウトナイスアウトナイスアウマップの隙間を狙ってバンしました。 強っ見て強い強いここ強い一個いけたいけたえ、しかもここマップの範囲内このクレーンの上え、それ強ポジじゃん強ポジだよ見てんんね、ね、ねここここ PS PS だだよよけるるマップ開、ね、発想定しないいあうしかもジャンプにて<笑> 下で、何あの、みんなあのー、あれですかバットで戦うゲームやってます皆さん。僕やってるゲーム違くて、あの、ボール持ってるとポイントが勝手にもらえるっていうゲームやってます僕<音声>。いいなぁ、それバット。外線違う違うかもしれないですね。楽しそうだなぁ、バットで戦うの。俺も庶民と戦ってみてぇな。 終わったけど、最速もしかして。最速じゃねうん。絶対にいけないんよ。普通に戦いながらだったら。戦いながらジャンプに集中するなんてことは多分できないから、多分。 届かない。あそこまで。見て、スコア200、キル0、デス0、与えたダメージ0。もう完全にボールワークです。<笑>いいとやん。守るため、や、やば。スキルは貯めてますから。スキル貯めてますから<笑>はい。え誰が一番面白いだってユースパミコウ。YouTube, チャンネル登録しか、勝たん